はい、えー。皆さん、こんにちは。今日のオンラインワークショップへようこそ来てくださいました。今日は、えー、クエリループブロックでブログページを作ろうというテーマで、えー、用意させていただいています。えー、簡単に私の自己紹介ですが、えー、私、ベンと言います。あベンとあのぜひ呼んでください、えー。1992年から日本に住んでいます。ずっと北海道なんですけれども。 あの、顔はこうなんですが、中身は、あの、ほぼ日本人だと思ってますので、よろしくお願いします。ワ<笑>、えードプレイスは、えー、2014年から、使い始めています。で、最初は、あの、いろいろな、まあ、サイト、自分のサイトや、あの、少し団体のサイトを作ったりしていたんですが、えっ、ー、と、3、4年前から、ワードプレイスのカスタマーサポートもしばらくしていました。で、その後、今年は、 ワ、えードプレイスのコミュニティの方にあのフルタイムで貢献するようになり今はトレーニングチームというチームでワードプレイスの学習教材を作ったり学習教材を作る人のサポートをしたりということをやっています、えー、人がなるほどと理解する瞬間が好きですので毎回のワークショップで行ってるんですが何か今日学んでいる中であのなるほどと思う瞬間があればぜひ LOOM の, のチャットに なるほどと言えてください。私もそれを見て、あの原動力をいただいていきますので、よろしくお願いします、うん。このオンラインワークショップなんですけれども、ワ、えードプレイス の, あのオフィシャルのトレーニングチームが主催しています。で、えー、コンセプトとしては、共に学びましょう と, い, うことですあのいつでも質問していいですしあの、どなたが質問に答えても構いません。 あの私が喋べりっぱなしなのも面白くないのでぜひ皆さんお互いにあの質問したり答え合ったりあのしていただけたらなと思います英語のワークショップはほぼ毎日開催されているんですけれども今日本語は主催者は私だけなので月12くらいの頻度で開催していますもしあの他にも開催したいという方がいればあの大歓迎ですのでぜひ教えてください また、えー、このセッションは、えー、と録画されて、後日、wordpress.tv にアップされます、えー。参加できなかった人にも、ぜひ内容は見ていただきたいと思っていますので、ご了承ください。はい。ここまでで特に質問とかないでしょうか。大丈夫ですかね。はい。ありがとうございます。では、えー、最初に、えー、皆さんに一つお尋ねします。皆さんの ブロックエディター経験はどれくらいですかと、先ほどあの自己紹介でも簡単にあのお話いただいたんですけど、1番、今日が全く初めての初心者です。で、10番、もうベテランで、例えばブロックを、カスタムブロックを自分でコードで書いたりしてますっていうベテラン。まあ、その1から10で表現すると、皆さんのブロックエディター経験、大体何くらいでしょうか。少しそれを参考に私もお話を進めますので、 まあ、ズームのチャットとか、あの音声で教えていただけたらと思います。二段階ぐらいですね。二位くらいですね。はいはい、石原さんと八木さん、多分くらいと。ありがとうございます。じゃ、少しあの、丁寧に今日もお見せしようと思いますので、何か早かったとか。今それ、何やったんですかっていうのがあったら、ぜひあの、止めて、あの、尋ねていただけたらと思います。 まあ、ちなみに私は個人的に6か7かそれくらいかなぁと思っています。さすがにコードであのオリジナルのブロックを作ることはちょっとやったことないんですけれども、まあ、こういうセッションの中でいろいろブロックエディターには触れているのでいろいろ皆さんにお見せできたらなと思っています。さて今日の内容は、えー、ブロックエディターの中でもあの もしかすると一番強力かもしれない、クエリループブロックというブロックについて紹介していきます。えー、大まかにまず、そのクエリループブロックの紹介をした後、えー、パターンを使ってクエリループの作成が可能になってますので、まあ、そのパターンを使った場合、そして最終的には、もう一からクエリループブロックを自分で組み立てていって、ブログページとか、まあ、アーカイブページといったものを編集する流れを あの実演で皆さんにお見せしたいなと思います。よろしいでしょうかあの、はい、では、はいえー、内容に入っていこうと思います。えー、まず、クエリループブロックの紹介。クエリという単語は、あの正直、英語でもあまり日常的に使う単語ではないと思うんですね。あの問い合わせるという、まあ、辞書的な意味がありますが、 プログラミング言語の世界では、プログラムやデータベースに対して、何々が欲しいとか、何々してちょうだいと命令を出すとき、その命令をクエリというんですね。例えば、えー、と検索エンジン Google などに皆さんが単語を入れて、検索って押すと、あれは Google にこの単語に関する結果をちょうだいと命令を出しているので、実はあの検索の単語はクエリなんです。 私たちがクエリを Google に送って、Google が答えの検索結果を返してくれると。そういったように、こう、命令を出すことをクエリと言います。なので、まあ、今回のそのクエリループブロックは、この何かこう命令が関わっているわけですね。WordPress のオフィシャルのサイトには、えー、クエリループブロックは、指定したパラメータに基づいて、 投稿を表 示, する表示することができる高度なブロックですという説明があります。まあ、つまり、ですね自分のサイトに対してこれこれの条件に合う投稿を表示してと私たちが命令を出すと、まあ、それに合った投稿を返してくれるというそういう仕組みのブロックになっています。なのでブロックを設定した後にいろいろ条件を私たちの方で指定しなければいけません。で条件を指定すると その条件に合わせた投稿が返ってくるというブロックです、えー。今思い出したんですけれども、今日のスライドのリンクを皆さんにあのお送りします。えー、もちろんあの終わった後に見ていただいてもいいですし、あのご自分のパソコンでこれを開いて、もし私が進むの早かったり、あの遅かったりした場合、あの復習していただけるかなと思いますので、あの今、Zoom のチャットに スライドのリンクを送りました。はい、えー、クエリループブロック、ま あ, あのテクニカルな話はこの辺にして、実際に見ていきたいと思います。あのサイトでクエリループブロックがどう機能しているか。で、えー、これから私がお見せするサイトは、えーと、ローカルで立ち上げたサイトで、あの自分のパソコンをサーバーに見立てて立ち上げたサイトになります。で えー、11月1日にワードプレス 6.1、最新のワードプレスが配信されて、えー、先週か今週ですね、6.1.1 というアップデートが出されましたので、えー、この最新のワードプレスをあの使っています。で、テーマも、えー、今月からデフォルトのテーマがあの新しくなりました2023、2023年用のテーマが配信されましたので、早速このテーマを使っています。 で、えー、あ、大丈夫ですかね。はい。サンプルデータに、あの自分でいろいろサンプルデータ作ってもいいんですけど、ちょっとあの時間割愛のために、ワードプレステーマユニットテストデータというオフィシャルなサンプルデータがワードプレスから出されているので、今回はそれを利用しました。えー、サイトの、これ、これが今日使うテストサイトです。で これフロントページで、えっ、ー、と、2023のデフォルトっていうのは割とこうシンプルなあのレイアウトになってます。えー、ここに今投稿がいろいろ出てまして、えっ、ー、と、アイキャッチ画像がついている投稿もいくつかありますね。あの、これ、この、これになります。で、あの、ポイントは他のプラグインを使っていないということです。あの、インポートツールは、あの、テストデータのインポートのために入れたんですけれども、 今日は、あの、プラグインなし。テーマもデフォルト。もうんまあ、本当にそのコアのワードプレスだけの機能を、あの、使ってますので、あの、ワードプレスだけでここまでできるということを皆さんに見ていただけたらなと思います。はい。では、いざじん。買ってみましょう、えー。クエリループブロック。今、新しい固定ページを作りました。新規固定ページで。 えー、早速、クエリループブロックを導入します。で、左上の、あの、プラスマークを押すと、えっと、ブロックの挿入ができます。こちらの黒いプラスマークでも構いません。これを押しまして、検索もできるで。<笑>クエリ。お、あれクエリ、片感じだけない。クエリだと、あの、検索かけて、この、出てきますし、あの、探される場合は、 ここにそのグループ名が出ているので、下の方に、えっ、ー、とですね、テーマというグループがあるんですね。テーマというグループの中にクエリループブロックがありますので、まあ、これをページに導入します。で、導入した後、選択と新規と2つあるので、この説明はこれからしますけれども、とりあえず選択をします。選択をして、選択を押すと、えー、とりあえずこれで、 ブロックがページに入りました。クエリループブロックがページに入りました。で、えー、これをプレビューしてみましょう。新しいタブでプレビューすると、クエリループブロックがプレビューがうまくいかないのは何、もう早速失敗ですね、この実験が。公開してみますか。 公開して固定ページを表示すると、あららららら。えー、ちょっとお待ちください。こう実演するとこういう失敗が表示かねないので<笑>、あれなんですけど、あらら。あ、なんか、来ました。来ました。とりあえず。はい。えー クエリループ。まあ、クエリというのは何かこう命令を出すと、それにあの合うものが返ってくるという話です。クエリループのその命令、条件というのが、右のブロックの設定の中にあります、えー。で、これをちょっと今簡単に見ていきますけれども、えー、設定の下に、まず投稿タイプというのがあります。ワードプレスにはデフォルトで 投稿、そして固定ページという投稿タイプ、2種類の投稿タイプがあります。このクエリブロックはどちらかを指定して、それに該当する投稿だったり、該当する固定ページも表示することができます。えー、もし、えっと、カスタム投稿タイプをあの導入されていれば、ここでカスタム投稿タイプを選択することも可能です。例えばオンラインショップを持っていて、あの商品という投稿タイプがあれば、 それを商品っていうのをここで選んで表示させることも可能です。で、えー、並び順、まあ、投稿順だったり、アルファベット順、その表示させる順番も指定できますし、先頭固定表示の投稿を含めるか除外するかという設定もあります。これは、えっ、ー、と、ワードプレイスの投稿の中に、いつも上に置きたい、その先頭に固定するという設定があるんですね。 の 先, 先頭に固定すると指定された投稿を含めるか含めないかといった設定になります。でもう1つ、ここの絞り込みというのが、えー、結構鍵になるんですね。最初は何も表示されてないんですけど、プラスマークを押すことによって、さ、え、ら、ー、に条件をここに出すことができます。タクソノミ、これまたなんかよく意味のわからない。あの カタカナなんですけど、要するにカテゴリーとタグのことをタクソノミと言います。例えば、ここに何かカテゴリーを指定して、このカテゴリーの投稿だけ表示してほしいとか、このタグの投稿だけ表示してほしいっていう指定ができるんですね。ここ、ここがそのクエリになります。例えば、えー、HTML というタグがこのサンプルデータにはあるので、 これを選択すると、今、左に表示されている投稿が変わったことに気づいていただけたでしょうか。今、HTML というタグのついた投稿だけを表示するということになったんですね。もしこれを消すともう一度、えっと、すべての投稿を表示する設定なので、えっと、こういう形で、まあ、タグをここで指定して、投稿をさらにあの絞り込むことができます。 ま、あとの絞り込みとして、著者。例えば、えー、複数人で投稿を書いているサイトであれば、特定の著者に関する投稿をここで絞ったり、あるいはキーワード。キーワードはもうあのタグとかと関係なく、その投稿に含まれている単語で絞って表示させることができます。そして、今は一個、二個、三個の 投稿が表示されているんですけれども、ここの、えっ、ー、と、表示設定というボタンを押すと、ここでその表示する投稿の数を増やすことができます。例えば5個にすると、この、ここに出ている投稿も1、2、3、4、5個と増えたり、えー、オフセットというのは、最初何個、最初、 いくつかの投稿を飛ばした後の5個を表示する。例えば最初3つを飛ばして、その次の投稿から数えて5個を表示するというような設定ができます。で、これはえっとサイトのデザインをするときに少し使える設定なので、後であのでどういったときに使えるかお見せしようと思います。あともう一つ、ここにある設定として、グリッド表示が可能です。今、投稿は縦に並べてるんですけど、 これをグリッドにして、えっと、ま、こう、3かけ算の列で表すといったこともできます。ここにカラムの数の変更が表示できるので、カラムを例えば2列にして、2列で投稿表示するとか、えっと、もっと増やすといったこともここでは可能です。とりあえず、 えー、クエリループブロックのこの大枠、あの、どこで条件を設定して、えー、どうやって導入するかという話をしましたが、一旦ここであの休、あの、止まって、皆さんから質問とかないか、あの、お尋ねしたいと思います。とりあえず、今までの内容で分かりにくかったところとか、ここもう一回見せてほしいといった、そういうところはないでしょうか。今、八木さん、ミュートになってますけど、何か、 話されましたあえっとですねはい、えー、実はあの自分の使ってるテーマで、はい、あの先生のやられたことをあの真似しようと思ってはいやってたんですけど何、はい、かあのえクエリーループあのブロックあの右側のあのブクエリーループというのは出たんだけど はい、なんかの細かい設定が出てこなかったんですけど、やっぱりこれは使うテーマの問題ですかね。はいはい、い, いえ、えー、っとですね、多分ですけど、はい、私、無意識に実はやったことがあったんで、ちょっともう一回お見せします。えーっとはい、クエリループを足しまして、選択で、はいまあ、とりあえず導入した後に、はい、ここの設定がもしかすると、ついてるかもしれないです。テンプレートからクエリを継承 あ、これオンになってます。ですよね。で、これがオンの状態だと。はい、テーマの方で設定した。クエリ条件を引き継ぐっていう意味なんですよ。これをオフにしていただくと。さっき話した、いろんな、あの条件が出てきます。あ、あ確かに、今オフにしたら、出ました、出ました。あ、はい。はい。よかったです。あ。なるほど。はい。 えっと、石原さんからも質問が来てます。オフセットをもう一度お願いできますかという設定です。はい、あ質問です、えっと。オフセット、ここの設定ですね。オフセットというのは、最初いくつかの投稿を飛ばした、その飛ばした後から何個表示してっていう、その最初いくつかを飛ばす設定なんです。例えば、えっと、今この設定だと、ハローワールドがあって、 やたあとタイトルの長い投稿があって、マークアップ、HTML、タグとフォーマットっていう順番になっています。もし、えー、っとですね、クエリループのオフセットで1にすると、最初1個の投稿を飛ばした後から表示するっていう設定です。で、こっちを見ていただくと、ハローワールドがなくなりました。さっきまで一番上にハローワールドがあったんですけど、それを飛ばして、 このタイトルが長い投稿から3つ表示されるようになったんです。例えばオフセットをもう1個増やすと、ハローワールドもタイトルの長いあの投稿も消えて、HTML タグとフォーマットっていう投稿から3つ表示されるようになりました。石原さんどうでしょうかオフセット。どういう使い方をするのでしょうかはい。あの、ちょっとじゃあ、 あのこれ使い方は後でお見せしますのであの、もうちょっと待っていただいていいですかあの後で実際にブログページを作るというところで、オフセットの使い方をお見せします。はい、では、いは一旦いいでしょうかとりあえずあの、クエリループブロックの概要という内容です。でえー、クエリループは結構強力なあのブロックですので、パターンがいく が用意されてますなので、最初導入するときには、パターンを使って導入して、でそれを編集していくのがあのいいかなと思います。で先ほど、クエリループブロックを導入すると、この画面になりましたで。この日本語がちょっとあの難しいのでああのあの補足をしますけれども、えー、左の選択というのは、既存パターンから選択する。 という意味ですあの。いくつかパターンが用意されていて、パターンの中から選んで使うというときには選択をします。新規というのは、まあ、自分で新しく位置からクエリーループブロックを組み立てるというときに使うボタンです。なので、まあ、選択をしていただくといいと思います。そうするともう一個画面が表示されるんです。で、この画面もちょっとわかりにくいので、あの補足説明なんですけど、 上に見えているこの部分は、そのパターンのプレビューです。お使いのサイトの投稿を、えっと、自動的に引き込んで、プレビューを、えっと、見せてくれます。で、けど、この、このパターンじゃないか、他のパターンが欲しいなというときは、左下のこの矢印を押すことで、次のパターンを見る、次のパターンを見るということができる。そして、中央にもう一つ、パターンプレビューの表示切り替え。 というボタンがあるので、これはちょっとあの実際にお見せして説明しようと思います。もう一回このクエリループブロックをちょっと削除しまして、えー、新しくここに導入します。えっと、今、バックスラッシュ入力すると ブ, あのブロックの追加もできるので、バックスラッシュとここからクエリループを選択します。でこの画面ですね。で、左の選択はこれパターンを選択するという意味なので、 選択をしますと、この画面になります。で、ここの矢印でパターンの切り替えができるんですね。どのパターンがいいかなと、こう見ていくことができますが、えー、ここのグリッド表示にすると、ここにもう複数のパターンをあの並べて見せることができるんです。で、まあ、個人的にはこっちの方が選びやすいかなとも思います。あのこの点線で、 見えますかね点線で区切られている、えー、ここまでここまでがまず一つ目のパターンで右側のこの黒いのも2つ目のパターンでここから3つ目のパターンがあって4つ目のパターンがあってというふうに今グリッド表示でいろいろなパターンが表示されています、まあ、でここでパターンを選ぶと例えばこのパターンがいいと押すとそれが えー、導入される形になっていますとりあえずこのパターンはどこから選ぶかというせあの説明なんですけど、とりあえず大丈夫でしょうかはい、大丈夫のようですね。ありがとうございます。で, では、いざパターンを入れた後どうやって編集をするかということなんですね。 で、えー、クエリループブロックの構造、まああの、こちらも開いてみますけれども、クエリループというブロックの中には、必ず一つ投稿テンプレートというブロックがあります。他にもあの、他のブロックが入っている可能性はあるんですけど、投稿テンプレートというのが必ず一つ入ってます。で、投稿テンプレートの中が、また、あの、 いろいろブロックが入っているんですね。ここのブロックの入れ方が変わっあのテンプレートごとに変わってきますあ。パターンごとに変わってきます。なので、クエリループブロックの構造として、クエリループというあの親ブロックがあり、その中に必ず投稿テンプレートというブロックがあり、そしてその下にもう一つ、あのもろもろのパーツが入っていると。この3段階なんです。 なぜ3段階になっているかというと、クエリループの中であっても、投稿テンプレートの中なのか外なのかで、ブロックの挙動が変わってくるんです。これ、いずれもクエリループの中なんですけど、投稿テンプレートというブロックの外に入れられたブロックは一度しか表示されません。で、投稿テンプレートというブロックの 中に入れられたブロックは投稿の数だけ表示が繰り返されます。これがちょっとややこしいんですけど、これが一つクエリループブロックの強力な点なんで、えっ、ー、と、実演してみお見せしたいと思います。もう一度クエリループを入れまして、えー、ね、ちょっと見やすくするためにグリッド表示にして、でこのタイトルの長い投稿が、 あの、少し邪魔なので、えっと、タグを指定します。絞り込みで、えー、タグ HTML という投稿を表示するようにしましょう。はい。で、今、ここに3つの投稿が出てます。で、今使っているパターンは、ここに区切りブロックというブロックが入ってます。これですね。各投稿の下に区切り線が入っているんです。で、 この区切り線は投稿テンプレートの下にあるので、まあ、下というか中にあるので、各投稿について区切り線が表示されます。この区切りブロックを、例えばここに移動した場合、これまだクエリループの中なんですけど、投稿テンプレートの外になりました。こうした場合、この区切り線はここに出るんです。 この一番上にあ、ちょっと広くして、これですね。ここに区切り線が1個やってきて、えー、各投稿の区切り線はこれでなくなりました。こういった形で、投稿テンプレートの外にあるブロックは一度のみ表示されて、投稿テンプレートの中にあるブロックは、この投稿ごとに表示される。例えば、えー、とこれを下に移動した場合もそうですね。 これ投稿テンプレートの下に区切り線があり、いずれもクエリループの中のブロックなんですけれども、えー、ここに1個だけ区切り線が表示されて、えー、各投稿に区切り線はなくなると。この区切り線、どこにこう移動しても、これは投稿テンプレートの中なので、各投稿について区切り線が表示されている状態です。 ひとまず、この投稿テンプレートというブロックの役割、分かってもらえたでしょうか大丈夫ですかねさて、はいあ、石原さん、なるほど、ありがとうございます。はい、えー、では、えーと、今はこれパターンを使ってクエリを導入した例なんですけれども、パターンを使わない場合を、えー、お見せしたいと思います。 で、えっ、ーえー、と、こうですね、クエリループにしてこれ、今度は新規の方を選びます。新規を選ぶと、えっと、パターンではないんですけれども、さっきのパターンはもう出来上がっているパターンなんですけど、こっちは開始時のパターンを選択します。ちょっと紛らわしいんですけど、出来上がってないパターンと思ってください。あの、本当に最低限 の, あの要素をいくつか入れている形です。 まあ、今、タイトルと日付をとりあえず選択しますけれども、もう一度、ちょっとタクソノミーで HTML というタグに限定しますが、これでとりあえずシンプルなえとクエリループが入りました。で、ここからがクエリループのすごいところだと思うんですね。えっと、従来は、例えばブログページとかアーカイブページ、 このカテゴリーページとかは、えー、とデザインを編集しようと思うとプログラミングスキルが必要だったんです。大体いいテーマの方でもうブログページとかアーカイブページのデザインは決まっていてあの私たちユーザーがあのエディターの中でそれを変更することはあのできなかったんです。がこのクエリーループブロックを使うとそのデザイン部分を 結構自由自在に変更することができます。投稿テンプレートというのは先ほど話したその投稿ごとの、えっと、表示ですね。えー、例えば今、投稿タイトルと投稿日だけ表示されているんですけれども、ここに、うん、他の情報も足したいなと思うことがあるかもしれません。例えば投稿タイトルの下に、ここに後に挿入しますが、えー もう一度、ここのテーマに来ると、例えばですね、その投稿の抜粋を入れるとか、あの、投稿のコンテンツを丸ごと入れるということもできますし、投稿のアイキャッチ画像とか、えー、あとは投稿者、その投稿した人のアバターとかを表示させることができます。で、例えば今ここでは投稿者を選択して、 今、私、ここに1個だけ投稿者を入れたんですけれども、1、2、3と、各投稿について投稿者が表示されるようになりました。で、これが、これは投稿テンプレートの中にあるからです。投稿テンプレートブロックの中に投稿者を入れたので、えー、全部の投稿について表示されました。で例えば、ここに名前が出るようになったので、アバターは別にいいかなと思ったら、投稿者ブロックの この設定でアバターを消すとか、えー、例えば投稿者の名前の色を赤にしようとか、えー、こういった感じで、この編集ができます。従来のワードプレスだと、このあたりは全部あのテーマで決まっている部分なので、自分で色を変えるとか、投稿者を見せるとか見せないといったそういう編集はできなかったんですが、クエリループだとできる。 例えば、えー、投稿者と今日付上下になっているんですが、これを横に表示したいといった場合に、その編集も可能です、えー。2つのものを横に見せるブロックは、えーと、カラムブロックというのがあります。例えばここで、えー、カラムというのがここにあるんで、カラムを導入し、えー、左と右2個のカラムにします。で、投稿者を 左のカラムに入れて、日付を右のカラムに持ってくると、えー、全部の投稿に対して、その編集が今、効いたわけですね。例えば、えー、ここの文字を右寄せにするとか、えー、こういった編集が可能です。ここがクエリループブロックの強いところかなと思うんですね。こ, のこういった投稿の表示を、えー、自分で編集できる。 一旦ここまでで質問とかないでしょうか、えっと。よろしいですか。はい、どうぞ。えっとですね、あの、先生の画面で、えー、画面左側にリスト表示で、はいはい、クエリーループとか、の階層構造で表示されてる部分が、はい、私が試すと出てこないんですけれども、これは、 何か、えっと、やっぱ え, ーえーえーはい、何が見えてますか今、こういう状態ですか、もしかして。えっと、中左側は、えーはい、空欄ですね。空欄ほうほう。はい。あの、ダブルのマークの右側に、はいはい、プラスじゃなくて、追加ボタンという、日本語のボタンが入っていて、うんうんうんはい、その右側にツール、元に戻す、やり直す。 詳細、リスト表示と。はいはいは い,、はいい。あ、で、でリスト表示か。そうですそうです。あ、出ました。ありがとうございます。まあ は, いはい。よかったです。あともう一つよろしいですか。はい、はい、いいですよ。ちょあの、今、あの、色を変えるというところで、うんうん、はい。えあの、右側のあの、えー、っと、なんだっけ。 ブロックで、あの、色のところ を, 設定を見せていただいたじゃないですか。はいはいはい。で、あの、で、このテーマのカラーがあるんですけど、下の方に行くと、なんかあの、拡張色 A、拡張色 B とか、 なんかあのはいはい、未定義の色の部分があるかと思うんですけど、はいはい、ああこのあ今映っているやつのもっと下の方ですね。あえーはい、こ, こ, この辺りですね、この辺りにた、はいはいはい、あのこの拡張色は自分で色を定義できるんですかね、あのちょっとあの、はいはいえー、クエリーループの話から飛びすぎてるようであれば、えー、ああ大丈夫ですけど。 えっと、私は実はこの下にはもう出てこないです。今、テーマとデフォルトだけなので、おそらくお使いのテーマか、はい、プラグインが導入している機能だと思います。はい、ああ、普通はないのか。あの、標準だとないので、多分そうです。で、えっ、ー、と、例えばこう、色を、そこの拡張の色もちょっとわかんないですけど、うん、押した後に、はい、ここの上の長方形を押すと、 色の設定ができるんですよ。あ、なあの、はいはい。私のやつは上にそういう長方形が出ないですね。あ、あのテーマのないですか。あじゃあ、うんうんうん、この辺はもうテーマというか、はいえー、な私と同意したテーマが、うんうん、プラグインの関係でそういうのは 出, 出なくなってるっていうことなんでしょうね、きっと。と思います、多分。 ね、もし、はい、テーマの設定であればあの、テーマの設定画面が多分どこか別のところにあるので、もしかしたらそこで色の設定とかできるかもしれないそうですねあ、うんうんうんあの。その観点から、あじゃあ、えー、標準ではそういうのはなさそうということ、わかりました。はい、はい。ありがとうございます、はいはいえー。今、石原さんからも質問が来ました。投稿日の表示を 最終更新日にしたら、並び順の日付も、この日付順に変わりますかと。なるほど。ちょっと、ま、あの、私すぐにはわからないので、ちょっとやってみましょう。今、投稿日が、これですね。投稿日の表示を、えー、最終更新日を表示する。これですね。最終更新日。えっ、ー、と。で、 えー、並び順の日付もこの順番になりますか。じゃあ、今ちょっと特殊記号を含むタイトル。これの投稿を私、更新します。今、2013年になっているので、えー、っとですね、ちょっと私、それを更新して、で、もし更新して上に来たら、石原さんの言っている通りですね、あの最終更新日で変わると。だんだ、んこれですね。 これを今ちょっと私編集して、更新。これで更新してみましょう。で、こちらに戻って、多分ちょっとこれ更新しなきゃいけないですね。ページの再読み込みをします。するとここの日付は確かに今日の日付になったんですが、 投稿の場所は変わらなかったです。ので、えー、残念ということですね。投稿の、えっ、ー、と、これですね、今、表示順が投稿順なんですけど、編集順ではないということですね。編集をしても、やっぱり一番最初の投稿の日付で決まっちゃうと。<笑>あ、じゃあ、もう一個ちょっとやってみましょう。これの、 石原さん変わって欲しかった残念。そうですね。もう一個ちょっとやってみましょう。これの日付を変えましょう。今これ、この投稿ですね。これをクイック編集で、もうこの日付を今日の日付に変えちゃいましょう。2012年の11月の今日は、今日は何日でしたっけ今日は19日です。19日。で、更新をして、 予約済み。あ, あ、昨日の日付にしましょう。昨日の日付にして、更新をすると、こちらに戻ってきて、まあ、これはおそらく変わると思うんですけど、これは上に来ましたね。うん。なので、もし順番を変えたければ、もう本当にその投稿の日付を変える必要があるということになります。はい。いいでしょうか。 もうちょっとじゃあ、あの、説明をします。はい。えー、今、クエリループの中に、他に2つブロックがあるんです。ページ送りと結果なし。ページ送りというのは、ここです。この前のページに戻るとか、次のページに進む。で、もうここは、あの、従来のワードプレスだったら、絶対に、あの、ユーザーが変えることはできなかったんですね。これはもうテーマの方で決まっているものでした。 こ れ, ですね、これをクエリループブロックだとユーザー自身が変更することができます。例えば、今左寄せなのを中央に持ってくるとか、ブロックの設定でですね、今これ横方向になっているのを縦にする、もう前のページ、ページ番号、次のページにするとか、矢印をここに足す、あるいはシェブロン、シェブロンっていうのはこの。 三角カッコ二つのことを言うらしいですけれども、多数とか、例えば、えー、文字を大きくする、小さくする、といった設定。あるいは、えーと、テキストの色を変える。リンクの色を変える。こういったこともブロックの中で編集が可能になりました。これ元々ですね。これを編集した結果がこうなっています。 次のページに進むと、前のページに戻るというのがあったり、えー、これで選択ができる。ここも、えー、とクエリループブロックだと、ユーザー自身が編集可能です。でもう一つ、結果なしというブロックがあります。これは、クエリに対してこれ、これの投稿を表示してと命令を出して、その投稿がなかった場合に返ってくる結果です。 ブログページとかを通常作るときは、えっ、ー、と、これは必要ないんですけれども、例えば、うんとカテゴリー別のカテゴリーページを作ったり、タグページを作ったりして、後々カテゴリーを編集したり、タグを編集したりすることがあれば、そのカテゴリーの投稿がなくなっちゃうっていうことも、まあ、あり得るんですね。で、そういったときにユーザーがサイトに来て、ただただ真っ白い画面になって何も表示されないよりかは、万が一結果がなかったときの ま、あ文字をここで決めることができます。えー、残念。ホームに戻る、うん。戻る。とか言って、で、このホームに戻るっていうのを自分で任意にリンクを貼ったりすることも可能です。あ、もう一つ、さっきお見せするの忘れてたんですけど、この前のページという文字も、あの、編集ができるんですよ。戻りましょう。とか、 あのこういった感じであの編集ができます。これもクエリループ の, あの、まあ、強いところかなと思います。石原さんもテキストの色が色が変わるのは分かりやすくなっていいですねと。はいもう色とかあの大きさとかいろいろ任意で変えれるのはあの本当にブロックエディターの強いところだと思います。もう1つ、あのあ。 何か質問とかありましたかもう一つ先ほど、あの、オフセットの使い道に関する質問があったので、少しそれをお話ししたいと思うんですけど、大丈夫でしょうかこれを更新して、ちょっと新しい投稿を、新しいページを作ります。あ、今私、固定ページにクエリブロック入れてるんですけど、 クエリループブロックはどのページ、あるいは投稿にも入れることができます。投稿にも入れることができますし、えっと、カスタム投稿を持っている場合は、カスタム投稿にクエリループを入れることも可能なので、まあ、サイトのどこにでも入れることが可能です。えー、さて、オフセットの例。ここに、えー、もう一度クエリループを入れて、オフセットを使うあの例をお見せします。例えば、 えー、とサイトのデザインとして、えー、とたまに見かけるのは、えーと、サイトの一番上に最新の投稿が、まあ、例えば横に3つ並びでアイキャッチ画像があって、でそれより古い投稿は、ページの下の方に別な形で表示するということがあるんですねで。このオフセットを使うと同じようなことができます。例えば、クエリループの中に、 えー、今ちょっと見出しを入れますか。えー、前に挿入で、ここに、えー、見出し、見出しで、最新、おっとっとっとっと、最新の投稿で、えー、ま、ああの、ここら辺は、 50に変更可能なんですけど、最新の投稿、最新の投稿は3つだけにしたい。で、えー、3つだけにして、えー、例えば、あの、今これページ送りが入ってるんですけど、3つだけにしたいからページ送りはなし。で、えー、まあ、結果なしもいらないかなと。必ず、ここに3つ表示されるようにしたい。で、それ以降の投稿は、改めて下に、 二つ目のクエリループブロックを入れて表示させることができます。例えば二つ目のクエリ、こっちはパターンを使ってみようと。二つ目のクエリループの中に、えー、例えばここに、見出しで、もっと古い投稿というのを入れて、で、このままだと、ここに、あの、 1,2,3 と出てる投稿が、こちらのクエリループにも 1,2,3 と2回表示されるんですね。で、これは、あの、もう3つ飛ばしていいので、ここでオフセットを使うことができます。クエリループ、2つ目のクエリループの、えー、あれクエリループの、んと、これか。 今、設定が、ここにオフセットの設定が出てないのは、おそらくこれ、テンプレートからクエリを継承という、これがついてたので、設定がなかったんですけど、これを消すと設定が出てきます。で、これで、最新の投稿3つは、もう上に表示してるから、その3つは飛ばして、その後から投稿を表示するという設定にできます。で、えー、後に挿入。ここに、 えっ、ー、と、今度はページ送りがあった方がいいですね。あの、たくさんの投稿があり得るので、えー、こちらにページ送りブロックを追加しました。これをちょっと見てみましょう。これを公開して、えー、固定ページを見てみると、これはだから同じページにクエリループブロックを2個使った場合です。上の最新の投稿には、1、2、3と、 表示されていて、えー、あれ<笑>先頭固定表示が何か出てますね。先頭固定表示が、先頭固定表示の投稿を今含めるようになっているので、これを除外しましょう。除外すると、はい、3つになりました。1、2、3個の投稿を上に見せて、 もっと古い投稿は、その3個を飛ばした後の投稿から、1、2、3、4、5、6と表示して、えー、ここにページ送りがあると、次のページを表示すると、最新の投稿はまだ上にあるんですけど、古い投稿が、えー、次の、まあ、投稿たちが表示される。 まあ、オフセットの使い方として、こういうのがあるかなと思うんですけど、石原さんでしたっけあの、質問いただいたの。何説明になったでしょうかあな、なんかこういう使い方があるんだなというのが分かっていただけたでしょうか古い投稿に戦闘固定表示は出ますか見てみましょう。クエリループの、今、戦闘固定表示の投稿ありになってますね。出てます。 出てます。だから、私、設定6にしてるのに、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5 6, あ、6、まあで、6ですね。出てますけど、あの、答えになったでしょうか。新しい戦闘固定表示でも大丈夫なんですね。新しい戦闘固定表示。新しく戦闘固定表示の投稿を出しても大丈夫かっていうことですかね。 大丈夫ですあのクエリループブロックは投稿をどんどんどんどん私たちが投稿して公開してああの追加していっても必ずその時一番新しい3つとかあのその時の固定表示されている投稿をあの、まあ、計算して出してくれるブロックになりますなんかだいぶまた私あの話を続けてしまったんですけど皆さんの方で質問とか これをもう一回見せてほしいとか、あの、最後ちょっとこれやってみてくださいみたいなのないでしょうか。す, すいません。ちょっとミュート解除しました。はい、えっ、ー、と、はいあ、今の例だと、あの、新しい投稿のところは先頭固定表示除外してますよね。はい。はい、で、あの、それをその古い投稿の方でもし先頭固定表示が なんか、あの、新しいのを入れちゃった場合に、上では出てないけど、下ではその、オフセットを3にしとくと、それが入ってくるから、新しい投稿の3番目にいたやつは見えちゃうのかなっていうのが気になって。あー、なるほどなる。た多分言いたいことが分かったと思います。もし、新しい投稿をここで作り、先頭を固定 点灯固定としてこれを投稿した、これですね、ブログのときに固定して、ここで私、今、新しいのを作ります。これを作ったときに、どうなるかっていう話ですね。えこの最新の投稿は除外しているから出ないけれど。見てみましょう。そうですね、最新の投稿は除外しているから出てないですが。あ、古い方はち除外しない限り来ちゃう感じですね。ねはい、そうですね。 んあでもあ、今これは古いとこはオフセット0でしたっけ今オフセット3です、古い。こちらのオフセットは3なので、えー、っと、あの、不思議ですねあの。言いたいこと分かりますよ。あの、最新はこれなのに、それがここで除外されて、ここにむしろ出ていると。 うん、うん、あの、ねはい、はい。なんかちょっと不思議ですね。最新だけど、まあ、ほんほんほんちょ、ちょっとじゃあ、これをオフセットを0にしてみましょう。オフセット0にして、もう一回ちょっとページを更新すると、上は変わってない ん, んですけど、こちらが1個。 戦闘固定表示に。結構続いているので、これをここに出て大丈夫ですね。クエリーループをオフセット3にすると、本当は最新のこれを飛ばすはずなのに、どうしても出てきちゃうから、あ、おそらくオフセットは、今、 固定表示を含めているので、固定表示は必ず出して、っていう、そういうことなんじゃないでしょうか。例えば、今私、6つ、ページごとに6つ表示するにしてるんですけど、実際何個出ているかというと、1、2、3、4、5、6、7、8個出ているので、 あ固定表示を含めたらそれはオフセットに関係なく出てくるんですね。ということですね。なるほどわかりました固定表示2個と3個飛ばした後の6つっていう形になってます。はい あ, ありがとうございましたあの。なのでこの条件組み合わせると結構複雑なことできそうですけどなんかあの迷っちゃいそうな気もしますね。あのどうなってるんだと。うん なるほど。はい。ちょっと時間がもうあれなので、あの一旦ここであのスライド最後お見せしたいと思いますけど、録画終わった後にも、あのもしあの質問とかあれば、引き続き私いますので、皆さんの対応したいと思います。えー、まず今日ありがとうございました。1時間クエリループブロックについて、あのたくさん知っていただくことができたでしょうか。えー、次回、また12月に、 このオンンラインワークショップを企画していますで、えー今年えーと、今月の1日11月1日に、ワードプレス 6.1 が公開されたんですけれども、結構ここであの新機能が加わったんですね。特にその色とか形とかデザインに関する機能が、えー、たくさん増えましたしまた今日あまり詳しくは見なかったんですけど、その 2023, 2023年の新テーマも、 えー、カラーバリエーションが10種類もあるで。カラーだけじゃなくて、そのタイポグラフィー、その文字とか、えー、配列に関するバリエーションがたくさん含まれた新テーマなので、来月はこの 6.1 のアップデート内容を皆さんで見てみる。そういうのを企画しています。もし、えー、興味がありましたら、もう今から、えー、ここのリンクから参加登録ができますので、ぜひ、えー、お集まりください。えー 今日は長い間ご参加ありがとうございました。私、ベンでした。スラック、あるいはツイッターでの連絡先をここに載せてますので、引き続きあの質問とかあれば、ここからでも連絡いただけます。また、ワードプレイスはこの learn.wordpress.org というサイトで、教育教材をたくさん公開しています。今は大部分英語なんですけれども、徐々に翻訳作業なども進めてますので、 えー、特に英語ができる方は、ぜひこちらも参照の上、他の教材も見ていただけたらなと思います。ひとまず、えー、このセッション、ご参加くださりありがとうございました。あありりががととううごござざいいまましたありがとうございます